こんにちはスーパーキャンセル野菜です。今日ご紹介するたた商品はバートルさんエアキャップと 112P ですね。すごい薄くて、涼しいです。透湿性もあります。はい。でこちら最大の特徴はもちろん空調機器ねバートルさんこれですね。はい。こちらボルトはい今7ボルトです。9ボルト。 10ボルトととても涼しいです、はい、でこちら価格の方、う、え、名、ー、産3300円色違いでシルバーがあります M 字の方が2990円移植展開でやっておりますで期間14850円になっておりますので皆さんよろしくお願いします